あの普通バージョンにしようかと思ったんだけどちょっと前野さん、あの前の方だけ見ると分からないので、えー、後ろの方にも何か来てあの真似してできるようにしてもらってもいいですかね少し散らばってもらった方がいいかな、ねはい、じゃあ行きますよ「平和」「平和」はねさっきたくさん書けましたよね共演の時に<笑>あの曲ですはい じゃあ行きますよ最初にはい。よっさほーい回ります回りますうっ左右左よっさこーい回りますうっ左右曲がってポーズはい 木の状態、きて、にんや、左、上から、下まで、はい、右、上から、下まで、上、上、キック、キック、回りま、ポーズ、たららら、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 前ね、はい、ポン、前、左、あ、両手で、ごめんなさい、はい、はい、こっちがなんちゃら、なんちゃら、忘れちゃった、はい、左、左、左、左、チャララララララララララララララララャララララララ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 はい、戻ります。チャラ ラ, ララララララララここで切るチャチャチャチャチ ャ, ャ、ぐルぐルぐルぐ ル, ル、上、上、はい、ぐルぐル、ぐルぐ ル, ル、上、上、はい、チャー、左から、下、頭え左手、右手上げて、はい、ジャンプ、チャラララ、はい。 でどうしようかなそれで最後は最後3はい123456781234上上上へいはい下ねちっちゃいわかを作って「へいゆへいにへいわー」これがオスワです ちょっと普通バージョンじゃなくて、ショートでいきましょう。ね。はい、じゃあ、参りますよ。えっ、ー、と、そうすると。だな、ちょっと待ってね。はい、出まーす。はい。 I'm n t going to be l e to do n t going to be e do it. I'm not o i n g to be able to do i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 ご視聴いただきありがとうございます。あのネットなんか検索すると、ね、平異で、ね、ビックリマークで、えー、検索すると、踊り方なんかに、ね、たくさん出てますので、よかったら覚えてね、あの楽しんでください。もう一度、お太鼓の皆さんに、ね、拍手をお願いします。<笑>はい、以上、登場いたしました。ありがとうございました。<笑>